皆さん、こんにちは。今日は新型のステップワゴンのスパーダ EHEV。こちらは16インチモデルの車になります。私もステップワゴン買うんだったら、この白で、かつ EHEV のスパーダが欲しいなと思っていたんですけれども、今日はこちらのインプレッションということで、まあ、主に乗り心地の違い、 プレミアムラインとの乗り味の違い、それからホンダセンシング、挙動が見たいよという方がいらっしゃいましたので、そちらの安全運転支援系の装置を主に今回ご紹介していこうと思います。で今ちょうど 所沢の方の裏道を通っていて、結構道が荒れてる状況で悪いところではあるんですけれども、やはり乗り味としてはかなり高くて、私も今日 RT5 のステップアゴンここまで来たんですけれども、同じ道を今走っている状況なんですが、全く後ろからの邪打。 ハッチの周りからのジャダーっていうのも聞こえてこないですし、まあ、振動成分っていうのも乗っかってないもうしっとりしてるなっていう感じがしっかりとありますでプレミアムラインの時に少し足がまバタつくよと玉美低速領域での足の 動きというのがちょっと今一つセッティングがいつまってないよっていうお話を私させていただいたことあったんですけれども、まあ、その辺についてがどうかということになりますで今のこの状況でいうとやっぱり16インチの方がしっとりしてるかなとかなり追従性としては16インチの方が高いなっていう印象をまずすごく受けます 全くこう、バタついく感じっていうのは全然ないです。こういった路面の今これ荒れてる状況でもう音を聞いていただけるとよくわかると思うんですけど、この路面 の, の荒れ具合。ここ結構工場地帯とかで、割と工場とかがたくさんあるところで道が悪かったりするんですけど、全然路面のこういった凹凸であるとか、表面素とか、 こう荒れたところ、マンコールの上、そういったところにポンとこう乗ったときに、しっかりと一発で入力入ったときに収まる。まあそういった乗り味になっているので、すごく乗り心地が良くて、なんかバタついてるなっていう、そのギアミンのある乗り味には全然なってないなというのを、まず第一印象を感じたところになります。で、もう一つ、この車、 パワーボタンを押すす前にすごく感じたところはシートがプレミアムラインはプライムスムースにスウェードなんですけどこっちはファブテクトシートになってて、まあ、黒基調で私こっちのシートの方が好きなんですけど汚れとかも考えたりとかあとは夏場のことを考えたりとかま蒸、あ、れたりする場合もあったりすると思うのでスウェードだと少し暑苦しいなって思ったりするっていうのがあったんですけど これはね、ちょっと、プレミアムラインのシートに比べると、ちょっとシートがね、硬いです。結構乗り味が違うかなって感じがする。今の現行の PR、RP5 の、私 本革仕様のシートにしてるんですけれども、なんかそれにね。近い感じがあるで、僕のやつはもう6万キロ以上走ってるんで結構やっぱへたりがあるんですけど、まあその分少しこう。柔らかい感じっていうのがあるんですけど、まあこれそれからこれ乗ると結構シートの硬さっていうのをね。感じる。 で、プレミ ア, ムプレミアムラインと比べると、もう全然シートの硬さが違う。こう座面の硬さが全然違います。結構ね、お尻がね、ちょっと痛いなっていう感じが少し僕の中ではあるかなという気がするので、ちょっと、長距離乗るとなると、結構シートが硬いのかなっていうのをね、ちょっと感じてしまって、まあ、美しさ、 暑苦しいけど、スウェード調のシートの方が、やっぱり座り心地としては、結構座面とかシート の, の柔らかさみたいなものがあるので、単なる表皮が違うだけじゃなくて、結構クッション性もかなり違うなっていうのを、ちょっとすごく感じたところになります。僕個人的には。 なので、シートに関しては、プレミアムラインのシートの方が、やっぱダントスでいいかなっていうのが、ちょっと私、個人的に、あの、あったところになります。正直なところ。ただまあ、サスペンションのセッティングそのものに関しては、本当にこういった、荒れてるところに関して言うと、もう全然、しっかりと路面にこう、タイヤが張り付いて、 応答性の高い、追従性の高い乗り味になっているので、全く突き上げとかこう、違和感のある不快な乗り味には全然なってなくて、しっとりとした走り味になっている。まあ、これはすごくね、いいと思います。で今、乗り味を中心にお話はしてるんですけれども、こっちは、ステアリングなんかも、 少しレシオが違っていて最小回転半径、まあ、こちらは切れやすくなってる 5.7 なので、まあ、切れやすくなってるステアリングではあったりするので少しインフォメーションも違うかなとは思うんですけれどでもまあ普通にこうまっすぐ走るという意味ドライブを楽しむという意味においては、まあ、特に大きく違いっていうのはなくてやはりプレミアムラインと同じ 味付けにしっかりとなってて、ステアリングのインフォーメーションもきちっとこう入ってきます。なので、すごくドライバビリティも高い。で、ブレーキももちろんいいです。はい。で、今日は、こちらのホンダセンシング。で、今ちょうど渋滞路254の渋滞路に入ったので、で、ここで、ま渋滞してますんで、ちょっと渋滞の追従支援入れます。そうしますと、こう前の車をま認識してくれる。で、輪郭がね、 緑の輪郭がつくようになったっていうのは、今回少し表示が変わったなっていうところがあります。けれども、もま1、あ、番気になるのはこっち茶道ですよね。今まで結構唐突だったんだけど、今回茶道がこの辺どの程度こう？マイルドになったのか？ 今まで結構唐突で聞くのか聞かないのかっていうのが分からないような、そういった感じだったわけなんですけれど、まあ、今回それがだいぶ3世代目になって、で、3世代目と言ってもマイナーチェンジしています。で、3世代目というとフィットであるとか、シビック、で、ソナ自治体がミリ波レーダーとして役割を担っていて、で、この単眼カメラは広角の単眼カメラになって、まあ、さらに、えー 認識する幅が広くなったということで進化したわけなんですけど、これはさらに、プラス、RP5 のステップアゴンでもついていた、グリルの裏にも、ミリハレーダーが新たに付くようになったということで、より一層制御が緻密になったというのが、かなり大きなところで、かなり進化しています、正直なところ。で、実は私、 もう一度プレミアムラインを昨日ちょっと試乗させてもらったんですけれども、この車線の認識なんかもかなり早いです。で、こういった普通の国道じゃなくてちっちゃな道沿いでも、こういった車線を認識、車線があるところですとしっかりと認識してくれます。逸脱した時でもピピッとしっかりと注意を喚起してくれるっていうこともちゃんとやってくれますんで、まあそういった こういったところですね、前のステップアゴンが右折するところなんですけど、まあ、こういったところの応答性がどうかなんですけど、まあ、相変わらずまあいなくなって、さらにこう加速するといったときに、その応答性がまあ 良, くなかった良くなったのかというと、まあ、そうではないかなという感じがしますね、やっぱこういうところはもう少しアクセルを自分で煽ってあげないと。 あの後ろの車にも迷惑をかけてしまうっていうところが、まあ、少しあったりするかなとで前の車がちょうど今、落雪するところなんですこういうところで効いたり効かなかったりっていうところがあるんであまり一般道では使わないでくださいというふうになります、はい、であと一般道で感じるところとしてはあのこのブレーキホールドデフォルトの状態だと効かないですでやっぱり自分で押さないとダメと。 でベゼルの時は最初にもうデフォルトの状態でブレーキホールドが入っていたんですけどステッパー号に関しては RP5 の時もそうだったんですけれどもブレーキホールドは自分で押さないと効かないように今回の新型に関してもまなっているということになります、はい、でここでまた加速していきますでまたちょっとタイヤの話に少しまた横道逸れちゃうんですけれども 16インチ、まあ、これ254なんで、結構今、位置がいいところではあるんですけれども、うん、足の追従性も良くなった、マイルドになったっていうのもあるけども、もこの転がり抵抗っていうのも、すごくそのだらつきを、ね、感じにくくなってる、まあ、それによって低周波が車内に入りにくくなってるっていうのも、やっぱり特殊すべきところなのかなっていうのをすごく感じるところです。 じゃ、今度今バイクがいるんで、バイクも認識するのかって話ですね。あ、ちゃんとバイクもしっかりと表示してくれます。このような形で。だから車とバイクと別々の認識をしてくれるっていうことです。今までのセンシングって、バイク効かない時があったりします。バイクも一応認識はしてくれるんですけれども、まあ、バイクか車かどうかっていうところまではさすがに認識してくれなくて、バイクが前にいるんだけれども、止まらないっていう場合もま あ, ありましたん で, で、今回やはりこちら、 第三世代のさらに進化版ということになってますんで、しっかりバイクも認識してくれてて、こうやってちゃんと表示してくれてると、今何を見てるのかっていうのが、しっかりと運転者にも伝わってくるところがありますので、すごく安心して運転ができる。ちゃんと聞いてくれてんのかな、どうなのかなっていうところが、すごく心配になるところもあると思うので、ちゃんと横にそれたっていうのも、ちゃんと表示してくれるっていうのが、 スステアアリングアシスト、これ入れると車線をこのような形で認識してくれるで今までは6 0キロ以上だったと思うんですけれどもそこに到達しないと車線逸脱 LKS っていうのが効かなかったわけなんですけど、まあ、今回に関してはもうそれよりも低い領域であってもこのように LCAS がしっかりと効いてくれる。 ということですここもすごく大きく進化したところ変わったところになります、まあ、今まで、まあ、今の車ですとねみんなそれが当たり前だったりトヨタの車ももちろん今それは当たり前のようについた装備にはなってはいるんですけれども、まあ、ステッパーコンもしっかりと新しい安全運転支援系の装置がちゃんと見つけようになったと、まあ、いうことになりますでちゃんとまっすぐあの広角の 単眼カメラになってますんで今までみたいに、えー、修正打をこう与えながらまっすぐ走るっていう感じじゃなくなってちゃんとこう右と左の白線をしっかりと捉えながら走ってくれますので、まあ、車もちゃんとこう真ん中を定めて走ってくれるっていうのがちゃんとあるんで違和感なく気持ちよく走れるんじゃないかなと思います。 そう至って快適ですでこれ例えば反れちゃうとこういう感じででバイブレーター等でこうアシストっていうのは、まあ、今, 今のこの低速領域ではちょっとそれがなかったですで今までのホンダ戦士が私の車も高速道路とかで走ると、えー、車線こう反れた時にちゃんとこうステアリングであの戻すような形ではやってくれるんで、まあ、そこはおそらくあの車速によって変わってくるんではないかなとは思うんですけれども まあ、今ちょっと下道の状態で今それたところでいうとバイブレーションというのはまあ効かない状態ではあります、まあ、ブレーキボールドちゃんと入れてますんでブレーキは踏まなくても大丈夫とはいでまたで、このように 設定速度、まあ、ACC の設定速度自体は、おそらく135キロかななると思うんで、あ、そうですね。まあ、今回に関しても135キロということになりますので、まあ、こういった感じで、あの、スピードメーターでちゃんと見れるようにもなってるっていうのも、新しいところになるかと思います。はい、じゃあこのように、もう20キロ台から、しっかりと、 ラインを認識してくれるよういますちょっともう一回それてみたいと思うんですけど、うん、そうですねまあ一応ステアリングのアシスト効いてるんでちゃんと戻ってよっていうふうにはちゃんとアシストはしてくれますね、まあ、こういった消えかかったところあでもちゃんと消えかかってるところでもちゃんと認識してくれるやっぱかなり精度が高まってる感っていうのは強いかなと思います あと、こちらの縁石にまたがってよく車が事故を起こしたりする場合もあると思うんですけど、まあ、そういったよそ見運転なんかでもこういうのは結構効くかなっていう感じがしっかりします、はい、でちなみに今、アシスト入れてるんですけど入れなくなると切れます。 なんかここ入れとかないとダメですもともと最初のうちからこれ入ってる状態ではないんであなんか変だな全然制御効かないじゃんって思われた思われたりすることもちょっとあるかなと思いますここは入れとかないと低速からエルキャスが効かないというのがちょっとありますのでここは入れとく必要っていうのがあるかなと思いますであともう一つなんですけど、えー、余談なんですがこれワイパー今回 ノズルのの位置がワイパーーフレームににくようになりましたでそれによって何が変わったかなんですけれどもこのように見ていただくとはい分かったでしょうかちょっと車が汚れてるんで今ワイパー拭いたんですけどこのように後ろの車に引っかからないでなおかつ飛び散らないくなったっていうことですでよくあの私もあの あるんですけど走行してるときにこうワイパーでフロントガラスをきれいにする人いると思うんですけどあの水しびきが上が上っっっっちゃてて引っかかってくるんです、まあ、今前にノートいるんですけど、まあ、ノートがそういったことをやったときに水しびきが引っかかってせっかく洗車したのに車が汚れるっていうようなケース思いある人もいると思うんですけどこれそれそがないですちゃんと飛ばないように配慮されてるっていうね。 ここすごくね、ホンダらしい装備で作ってきたなって僕すごく思ったんですけど、まあ、こういったところもやっぱり変わっていたり、雨の時じゃないとなかなか試せなかったりするんですけど、でちょうど今、旧道入ります。旧道が結構道が荒れてるんで、まあ、この車 の, その進化っていうのがちょっとわかるかなと思うと思うんですので、見てみたいと思うんですけど、そうですね、こういったやっぱりマンホール、またちょっと また、乗り味の話に変わるんですけど、こういったマンホールとか、馬乗せみたいなところもあったりするんですけど、特にこうマンホール乗り上げるときに、不快を感じることがね、結構ありますよね。もう車体に直に、あの、入力が、振動の成分が、こう、ドーンと、衝撃がドーンと伝わって、振動成分が伝わってっていう、その不快さみたいなものが、あの、今までの車結構あったりしたかと思うんですけれども、 この車はね、やっぱりね、いいですね。いや、明らかに、どうだろうな、あの、好みの問題も多分あるのかもしれないんですけど、僕、個人的に、16インチの方が、あの、乗り味としては、すごく、しなやかで、滑らかで、いいかなっていうのをすごく感じる。で、 まあ、装備の話でも私ちょっと紹介したんですけど、装備の動画曲げてるんですけど、一番最初に、えー。このスパーダの弱点って何かっていうと、あの、2列目 の, あのシートヒーターが付いてないっていうのがあります。で、それさえ諦めちゃえば、特にプレミアムラインとのその違いっていうのは、まあ、こういった表皮、プライムスムース使ってるか、それ使ってるかぐらいの、まあ、違い、 そうそうマルチビューカメラもこれちゃんとここでもちゃんと使いますんで、ね、走行してるときは使いな、ね、いで今ちょうどこれ走行してる時でも実はこのようにそうですけど内装もそうなんですけどこの乗った雰囲気とかエンジンの着付けとか全てがアコードに変わってますでアコードの走りを引き継いだミニバンの形をしている車 ちょっと今こんな感じで、走ってる時でも実はこれ、見れるように、実はできるようになっています。まあ、これはまた後ほどオッドキャストというものがちょっとありますの で, で、今回のやつは、鉱石もオッドキャストが、鉱石でもあの見れるように、 なったオッドキャストがあるんで、まあ、そちらはまた別途ご紹介はしていこうかなと思うんですけれども、まあ、このように純正だとこうやって見れないんですこれもディーラー車、まあ、これ試乗車なのでスピードセンサーはもちろん殺してないわけなんですけれども、まあ、このように このウッドガャストをつなげば特に関係ないでこれ自体がもうアンドロイド上に端末上になってしまうので、まあ、その中でこれ表示してるっていうことなのでこれもディスプレイオ ー, ディ オ, オーディオとして使ってるだけになるんですそうすると特にスピードセンサーとか関係なくなるんですけれどもこういった感じで使うこともできるんで、まあ、よかったら別動画でまた上げますのでそちらは見ていただければと思います話変わりましたけれども弓道、まあ、はとにかく乗り味乗り心地いい もう、急動での乗ってる感じでいくと、もう全然いいです、こっちの方が。うん。あ、これだったら、あの、ノアボクシーとのその比較動画でもけげたんですけど、17インチとの比較だとやっぱりプロスムースの方が、僕は乗り心地がいいなって思ったんですけど、16インチでっていうことで言ったら、こっちの方が、こっちも全然いい。もう、プロスムースと変わんないです、もう、そのぐらい。 しっかりとした仕上がりになってる。ダンパーのこういった玉微低速領域からもしっかり余計なその微振動っていうのも入ってこないようになってますんで、本当にしっとりとした乗り味、もちろん静粛性というのももちろん高いということもありますんで、で、静粛性という話で言うと、昨日エア見てきたんですけど、で、 私がお世話になっている反射ですとエアーの EHV で今日お借りした反射のところはエアーのガソリン、まあ、ガソリンもまたエアーに関してもまたガソリンと EHV とご紹介をしていきたいと思ってるんですけれどもその車ちょっと見たんですけれどもちょうど後ろの3列目の後ろのラゲッジルームのところラゲッジスペースのところの下のところがちょうど あの、絨毯が引いてあって、絨毯が脱着できるようになってます。で、そこのところの下のところ、あの、精神剤が貼ってあるんですけど、見てみると、もう全然、RP5 のステッパーンとはもう全く違う、もう全面に精神剤が貼られていて、かつ、遮音材フェルト材も分厚くなってます。もうそのぐらいの、あの、徹底、それぐらい、 ロードノイズ低周波には徹底してやっぱチューニングされてるっていうのもあるのでもう音としてはもう本当に遮音性なんかもすごく静かだ し, こ の, 静かさになしこの静かさでかつこのしっとりとマイルドな滑らかな乗り味になってるっていうのは、まあ、これはねやっぱり16インチのこのスパーザの方が僕はもうまとまり感があってすごくいいかなってもう個人的には思います。 2列目のシートヒーターはちょっと、まあ、後付けでつ、まあ、けるっていうこともできなくはないとは思うので、まあ、純正のパーツを利用してつけてみるっていうのも、まあ、やってみてもいいのかなと思ったりしますそのぐらいもう16インチのうちのスパーダの方が僕個人的にはいいかなとでシートもなんか最初の段階ではちょっとお尻がもう最初から痛いよっていうお話ししたんですけれども乗ってくるとだいぶ、まあ、慣れてくるというか、うんまあ、その辺はあるかもしれないです まあ、思ったほど言うほど悪くないいう感じだったりもしますでよくあのカメラなんですけどカメラがこうぶらついててあの本当にボディ剛性上がったのってあのおっしゃられる方いるんですけどカメラ自体はちゃんんとねくっついてるんですでカメラ自体のこのマウントゴムのマウント使ってるんでどうしてもこう振動が入った時 あのマウント側としてもこう吸盤なんでどうしてもこう暴れちゃうっていうのがやっぱり正直あるところですなのであまりカメラの表示上で構成が高いとか低いとかっていうのはちょっとこう見れないところはあるかなっていうのがありますので、まあ、そこはご了承いただければなと思います、はい、あで、まあ、話また戻りますけど万全点心系の置の話に戻りますけれどもあ今 左側に車線があるんですけれども、まあ、車線自体はそうですねやっぱりこういったところちょっと白線引いてあるんだけれども認識しない場合っていうのも、まあ、ちょっとなんかあるみたいですはいで以前の動画でもお話ししたんですけど前少し近づく しすぎてしまうと、まあ、このような形でピッピッピッという表示画面が出てくるようになりますでこういうですね混んでるところをちょっと U ターンしようかと思うんですけれども例えばあそうかでマックします これは胴体検知みたいなのが付いてないですね、まあ、オプションで付けられたりもするんですけれども、まあ、このようにちゃんと U ターンも非常に楽にできるでこういった大きい車だとやっぱりちょっと U ターンするのが結構苦手だったりする方もいらっしゃると思うんですけれどもこれはすごく楽です僕もこれ大きくなったとか言っても全長としては RP5 に比べると 70mm 幅がプラスの 55mm なんですけれど全然大きさは、ね、感じないです全くだから本当に乗りやすいしでさらにこのこのちょうどこのトリムと こちらのドアトリムの部分と、このダッシュファレンの部分、ここがちゃんと水平基調になってるんで、すごくサイズ感がより一層掴みやすくなった。で、かつ、耳タブミラー良くないよって皆さんおっしゃるんですけど、僕も最初思ったんですけど、こうやって止まってる時は、こんな感じで映してくれるんですけど、車が動いちゃう場合って、これ消えちゃいます。スピードセンサーが作動しちゃって消えるわけなんで、車のシャーバ感覚とか、車のどどこの、 車輪のこのタイヤのフェンダーアーチの下あたり周辺ってどこにタイヤがあるかってすごくわかりにくいと思うんですけどこうやって走り出しちゃうと消えちゃうんです今まだこのぐらいだったら消えないですけどそうそう、まあ、だって2 5キロぐらいになったら消えるわけなんですけどそうすると 今度ーーみにくい場合ってあると思うんですよそういった場合にやっぱりこういった耳ミミタブミラーがあるとすごく便利ですちゃんとこのようにタイヤの上辺りから照らしてくれるんでどこに今タイヤがあるのかっていうことがしっかりとわかると、まあ、いうこともありますのでやっぱりこれね耳ミミタブミラーとこの このモニターとちゃんとセットであった方がやっぱりいいという、まあ、そういった多分ホンダの考えもあってこういうふうにしたんだと思います非常に使いやすいですであともう一つ最後に、えっと、B モードっていうのが今回新たについています、まあ、この辺はインサイトとかもアコードとかもついてたんですけれども、まあ、ステップアゴンでは初めてということで これ回生力を高めるためのものになります。だから4段階で設定ができるんですけれども、それがここになるんですけど、ちょっと見えにくいかもしれないんですけれども、ここなんですけど、回生力が高められて、まあ、アクセルを離して、ブレーキを踏まなくても、アクセルを離すだけで、 回生力がしっかりと伝わってくれるんで、まあ、アクセルだけでもスピードコントロールがしやすくなるという、結構これ、快適な装備、まあ、ワンペダルみたいな装備なんですけれども、結構、ね、使いやすいです。で、ちょっと今、16号出たんで、ここで試してみようと思うんですけれども、ここ B モードっていうのがあって、今、ちょっと4段階にセットしてるんですけれども、まあ、特にこの加速してるときは変わらないんですけど、止めるとき。 結構この辺の回生力が違いますここです回生力は結構調整できるんで、まあ、日産で言うとワンペダルみたいな感覚でアクセルをオンオフしながらスピードの調整ができるという結構これ便利な装備になりますただ日産と違うところはワンペダルだけでは止まらないんでちゃんとブレーキかけないと止 ま, りま止まらないというところが違うので、まあ、最後はちゃんとブレーキをかけるということが必要になります でこれちなみに、普通に今止まっているときは作動しないんですけれども、走れば D の状態のままでも、パトルをちゃんと引いてあげれば、えー、回生力の調整というのはできるようになります。今、走り出したんですけど、このように D の状態であっても、パトルをこのような形で動かしてあげれば、回生力の調整というのはできるように なりますんで、まあ、これは結構スピード調整する上では使いやすいアイテムかなとそうかなと思います。と、はいうことで今回は、えー、こちらのステッパーンのスパーダの EHEV こちらは 16, 16インチモデルの車になります主に17インチとの乗り心地の違いかつ安全運転系の